クロサギの第2話が10月28日に放送され、平均世帯視聴率が 7.3%、ビデオリサーチ調べ、関東地区、かどうを記録。初回放送の 9.2% から大きく2ポイント近く下落してしまった。クロサギはかつて山下智久主演で2006年にドラマ化2008年に映画化もされた同名漫画が原作で今回は2度目の実写化。 山下版ではまだ原作が完結しておらず、また今回は2022年の日本を舞台にするということもあって、山下版では映像化されていないエピソードが取り上げられたり、令和の時代に沿った内容へとアップデートも施されているが、視聴率で言えば裏番組となる日本テレビ系の金曜ロードショーで君のなら、 の本編ローカット放送があったことも多少は影響したでしょうね。地上波3度目の放送ということでしたが、本編終了後に新海誠監督の新作、雀のとしまり、の冒頭12分6占公開という PR もこうを奏したのか、世帯視聴率は 9.9% を記録。 クロサギ初回放送時の金曜ロードショーはルローに剣心を最終章ザビギニングの地上波初放送でしたが 6.5% に止まってましたからテレビ史ライター。しかし、クロサギは配信でも初回の勢いを失っているという TBS によれば第1話の無料見逃し配信の再生回数が TBS ドラマの第1話の再生回数として歴代最高の311万回を記録。10月21日から27日、t v TBS フリー、GYAO、Yahoo での合計値米印に18日 TBS 調べ。しかし、第2話ではやや動きが鈍り。 TV ア総合ランキングでトップ5にいる期間も短くなってきています。どう無論、それでも、黒詐欺は今期ではまだ好調な部類に入るが、TBS にはやや焦りも見えてきているという、今期の TBS ドラマが今一つなんですよ。山賢人主演の日曜劇場、アトムのわらべ。 は、第3話までで世帯視聴率は平均 9% 台で、一般的なドラマとしては9大点ですが、日曜劇場という、もともと数字を持っている枠の作品としては、ワースト10も見えてくる水準。また、t v r 総合ランキングの推移を見る限り、見逃し配信でも陰りが見えてきています。 さらに困ったことになっているのが、本田翼主演の火曜ドラマ、君の花になる。いわゆる胸キュン枠の作品で、イケメンを大量投入しましたが、主人公のキャラクター造形、矛盾のある心情の変化、唐突なストーリー展開と、とにかくドラマの中身が雑。その成果視聴率は右肩下がりで、第3話で 5.2% にまで落ちました。 TVR でもどんどん動きが鈍くなっており、頼みの見逃し配信でも振るってません。どうさらに困ったことに、黒詐欺は、先日放送の第3話直後、平野をはじめとしたメンバー3人のキングプリンスコープの脱退ジャニーズ事務所退所が発表され、ファンに大打撃を与えている。 特に平野については海外進出を目指していたもののなかなか叶かなわず今からでは年齢的にも厳しいと感じて目標を失ったなどと説明。大やけに言えない事情があるのではと思うばかるファンも多いですが、一方で平野に対して無責任と怒りの声を上げる人も、 折しも、黒詐欺、第二話では、アイドルに会えるという詐欺に引っかかった被害者エ本に、平野演じる主人公黒崎が、すごいことじゃん。その人が幸せになれば自分も幸せになる。そんな存在がいるなんて、とフォローした後、死の彼はエ本さんたちの幸せのために頑張っているんでしょ、と語ったシーンが話題になったばかり。 一体どんな思いであのセリフを口にしたのか。と複雑な心境のファンは多い。今後、冷静に、黒詐欺を見ることのできるファンは少ないと思いますよ。芸能記者。そんな中、注目を浴びているのが、あのシーンが解禁されるのかどうか。平野とヒロインの黒島ケツナのキスシーンですよ。実は原作では、 黒崎がつらら、黒島を連れ立って男女ペアで参加が条件のパーティーに潜入するというエピソードがあり、黒崎が詐欺をするために自分を巻き込んだことにつららが怒って騒動に、その場で目立ってしまうことを懸念した黒崎がつららにキスをして沈めるという話があるのです。どう山下版のヒロインは堀北真希だったがキスシーンはなし。 しかし、今回はその時とは事情が違うという、清純派女優だった堀北は当時キスシーンを解禁していなかったんです。一方で黒島はすでに2018年の映画、プリンシパルから恋する私はヒロインですか から、レジャニーズウェストの小の望みとキスシーンがありましたし、昨年末公開の映画、明け方の若者たち、では北村匠海との熱いラブシーンも経験。地上波でも、ヒロインを務めた今期の NHK 朝ドラ、チムドンドン、で宮沢ヒューオとのキスシーンがあったばかりです。平野も2019年の映画、 かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦から、で振りではないキスシーンを橋本環だと演じてましたし、事務所 NG はない。しかも今回の令和版のプロデューサーは以前から恋愛要素があることを明かしており、公式でも黒崎とつららの間に生まれていく切ないラブストーリーも注目、と歌っています。 ただキスシーンを解禁するというだけでなく、話題作りとばかりに予告映像からキスシーンを PR してくる可能性もありますね。前で芸能ライター。平野の退場表明で揺れている中で投じられればとんでもない劇役となりそうだが、果たして、シ平の野ヒ平野さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。